会場の皆さんこんばんはよさこいチームみやび組です一部以上の演護をお見せできるようシャキッと頑張りますご制限よろしくお願いします みみ大丈夫ありがとうございました。踊る喜び、見せる喜び、本当に